えっと47好きなアニメはあこれはつらい<笑>選べないよリコリスリコイルがいっぱい入りますよあブリーチえんあとなんだろうなあシンフォギアっていいべきかシンフォギアで48好きな漫画はあんまり漫画持ってないんですヒロアカとかつて魔法少女とアクアっは期待していたです作画っていうか絵がかわいい 魔法少女じゃまだわ私2巻しか持ってないから全49番「好きなドラマはドクター X」結構飛ばしたような感じですけどえっと50番「好きな映画は新エヴァンゲリオン劇場版?」